あ、最近さ、うん、パソコンのからブーンって音がするんだよねでか猫の毛があ掃除してないからうんじゃあ掃除してみるか、うん、じゃあ本体掃除しちゃいましょうはい先にコンプレッサー水抜きしてくるわ よし、こうないだサンドブラスターの砂ぶちまけちゃったからな、はあ砂だらけだ。 あの空気を圧縮すするるじゃない、うん、そうすると空気中の水分が中に溜まってそれでまあ普通こうやって何か拭くぐらいなら問題ないんだけどやっぱりパソコンの中とか拭く場合は、ね、水が回っちゃったら嫌だから年に1回ぐらいやってんだよ半年に1回ぐらいやってるかな水が溜まるところもあるんだでも水が溜まる下に溜まる水を抜くところがあるん ガオー。もう小切りクワガタ。逃がしてやろう。ん。サブちゃんにも結構溜まってる。よし、えだめだよ。 いいだんで、群馬弁。グマ弁<笑>はい、セット完了。よーし。 うわ取れたう わ, ーうわー<笑>すげえことになってる<笑>なんじゃこらこれはすごいすげえんだけど猫猫猫猫の毛 が, 猫, 猫, の 猫, の毛が猫毛がうわーいやー <笑>いやー<笑>ていうか風に<笑>風に乗って煽られて<笑>ああすげえなこれではこのエアガンで。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 かね、うんきれになったね OK きれ牧場、うん、よし服、うん、こ, こね はい来たでかいの<笑>すげえねこれ<笑>ここかや、ね、やるよそんな汚くないこれはうちの奥さんのパソコンです 掃除したんだよね。一年前ぐらい。半年ぐらい前。半年ぐらい前。なんであれやらなかったんだこの。まあいいよあ。オッケー大丈夫。うん、よし。 よしじゃあ自分の分は自分で片付けて<笑>、うんはい、これ何こ れ, これゲームプレステーション<笑>プレステーいこれ ?4? 4 PS4 今使ってんだっけ使ってる使っル。る俺が仕事中に<笑>毎日ゲームしてる毎日ゲームしてる<笑>楽しいよね<笑> はいオッケーよしオッケー牧場はい家庭菜園ですこれインゲンですそしてナスナスはねこうやって誘引してますそしてはい今日のインゲン 毎日このくらい食べてますはいきれいになりましたこれで OK かなちなみにこのアリナミン部位の入れ物の中にクワガタがいます逃がしてあげようかと思ったんだけどちょっとあの 近所の小学生にでもあげようかと思ってます。じゃあねー、バイバーイ。